この度、えー、久留米ふるさと大使に任命していただきました高田理保といいます、えー。私の大好きな地元久留米のこんな名誉ある、えー、役目をいただいて、本当に本当に感激感激しております。 これからそうですね、久留米を代表する女優になれるようにさまざまな活動を頑張っていきたいと思いますし久留米の良さをどんどん日本中世界中に発信していけるように、えー、努めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。